どうもクニです私は今現在タイのチェンマイにありますチェンマイ空港の方に来ております今回の動画の内容なんですけども今回はですねこれからチェンマイ空港を利用しまして国内線を使ってね首都バンコクの方に行きましてそこで乗り継ぎをしてそこからですね国際線という形で 日日本本ののの福岡空港の方方にに帰ろろううかかななとと戻思っております私はですねワクチン未接種なのでワクチンパスポートも持ってないので日本に帰る時はですねワクチン未接種の方は RTPCR 検査の陰性証明書が、はい、ないと日本に入国ができないということなのでまずね昨日 RTPCR 検査を受けてきましたのでそこの会場はですねナコンピン病院というところでして。九州市街の近くにねあるところなんですけどもそ ここがチェンマイの中では一番安いところなんですね1100バーツではい、受けることが可能です日本円にしますとね4400円になりますねそちらのねナコンピン病院で PCR 検査受けたね取ってきましたのでまずはそちらの方ねご覧になってくださいどうぞ ははい、い皆さんおはようございます今日はですね、明日がチェンマイ空港から出発するという形なのでそのね、前日の朝になります、この後ろにありますのはねナコンピン病院というチェンマイにある病院なんですけどもこちらの方でですね、RTPCR 検査が受けられるとそういう情報になってましたのでこちらでね、受診していこうと。 思っております営業時間はですね平日の月曜日から金曜日までという形のまあ、平日のみとなってまして土日祝日はやっておりませんと営業時間が9時から11時までのたった2時間はいそういう形となっております金額の方はね確か1200バーツだったと思うんですけども事前に調べた情報だとそうなんですけどもこちらの方にね看板がございまして、えー、こっちはね ATK 検査のことが書いてあって で、こちらの方にね、RTPCR と、はいこんな感じで書いてあるんですけども、で、下に見ると1100バーツと書いてあるので、1100バーツで100バーツ安くなったのかな、うーん、ちょっとね状況わかんないので、実際に受けてみてね、お支払いやれば金額わかると思うので、中に入って受信して確認していこうかなとはい、思っております、まあ、病院はね、こんな感じのはい、病院となっております、まあ、こちらがね、入り口となってますのではい。 ちょっと中に入っていこうかなとはい、思いますはい、病院のね敷地の中の方に入ってきましたはい、病院はねこんな感じとなりますそれでは PCR 検査受けてきますはい、実際にね PCR チェックをやる場所部屋の方なんですけども目の前がですねほぼ病院の出口になってまして入り口はね、さっき撮影した場所はこのずっと奥のそっちが入り口になってまして出口が左に来るところになるんですけどもこの出口のですね こちらです。ナンバーシックス。ここはね、R. T. P. C. R. ができるという場所の部屋になってます。はい、先ほど P. C. R. 検査をね、受診終わりました。まず初めにですね。 目の前のの前真正面ここがね10番の場所になりまして実際にねまあここでパスポートとかいろいろ話をしたら左手のねこちらの赤いね段ボールみたいなのが置いてある場所あるんですけどもそこでね記入用紙をもらって申請要請書いてねと言われて書いた用紙をねこちらに左手ここですねでここでね今回の PCR の費用のお支払いということでまあ領収書はねこんな感じで。 900バーツが PCR 検査料で200バーツはねちょっとタイ語で読めなかったので分かんないんですけども900と200足して1100バーツ日本円にすると4400円ですね今の大体為替で言うとでお支払いを終わらせると、まあ、最終的にこちらで、はい、PCR 検査を受けるという形になります鼻の片方の奥をね、まあ、綿棒を使ってグリグリをやるとそれで終わりになりますこここれがねここで受ける PCR の はい、検査の手順は以上となりますはいいかがだったでしょうかすでにね、ワクチン接種をされた方はですねこの PCR 検査は関係ないんですけども。 かつね、今年2023年のゴールデンウィーク明け、まあ5月のゴールデンウィーク明けにですね、インフルエンザと同等のレベルに政府がなんか下げるみたいな発言をされてたみたいなので、もしかしたらね、ワクチン未接種の方であっても、海外にね、来た際には PCR 検査を受けなくてもね、日本に帰れるという状況になるのかなっては思うんですけども、現時点はですね、この PCR 検査必要ですので、5月のゴールデンウィーク前にね、海外に行かれる方にはね、まあ大変有効な情報だと思いますので、もしね、こちら こ の, チェンマイの方に未接種の方で検討されてる方はですねそちらのナコンビン病院の方利用なさってくださいそれではね私の方はですね飛行機乗りたいと思いますのでまずはねエアアジアを利用しますのでチェックインの方していこうと思いますはいチェックインカウンターのところに来ましたそれではチェックインしていこようと思いますはいチェックイン終わりましたそれでねチェックイン終わりましたらねねこういうう、ねはいいフライスルーというね T シャツの方にペタッとね貼り付けるためのシールいただきましたでねこのフライスルーなんですけども福岡の方から乗り継ぎでこちらのチェンマイの方に来た時もねこのフライスルー使ったんですけども今回のねチェンマイ空港のチェックインカウンターの方でこのフライスルーのまあ条件の時にですね乗り継ぎ先のドンムアンの方で一旦ね空港から外に出たくてそういうことってできないんですかねって言われたらね、えー、このフライスルーの場合ですとダメだとはい はっきり言われました乗り継ぎでね例で言いますと福岡からドムアン、まあ、日本からタイの方に、まあ、海外のまあ国の方に来てでそこから乗り継ぎするやつは志願航空会社とか、まあ、そういうのを使って、まあ、乗り継ぎをしてそこから国を出国していくっていう場合ですと。 一旦ね入国をしてそしたらまた別の会社の航空会社を予約した頃にチェックインをしてまたね検査して制限エリア内に入るまあそういう形になるんですけども今回ね航空会社はエアアジア1本という形だったのでこのフライスルーの場合だとドンマン空港乗り継ぎ先はね外に出られないとはいいうことになりまして私がね一番ちょっとショックだなと思っていたのはタバコですね出演する方がね元に出れないといとうのは 箱は吸えなないいっていうところなので結局ですね福岡からこちらのタイに来て乗り継ぎをしてチェンマイ来た時もドンブアン空港の中で制限エリア内にずっと留まる形をとっていたのでかつね制限エリア内はね喫煙所がないんですねドンリアンは。なかったです はい、なので喫煙者にとってはこのプライスルー使わない方がいいと思いますタバコ吸えないのはねイライラしちゃうかと思うので、まあ、タバコ吸わない方は関係ないと思うんですけどもはいまあそういう形だったのでまだねチェンマイにいられる時間帯はねちょっとギリギリまでタバコ吸おうと思いますはいそれとあと1点忘れてました検査する場所なんですけども私はですねチェンマイ空港の方から1回国内線を使ってねドンマン空港バンコクの方に向かうんですけども国内線のね 検査場のの方で行くのかなと思ったらトランスファーで基本的に乗り継ぎで最終的に国際線を使うのでこちらのねチェンマイ空港のインターナショナルターミナル国際線の方の検査場を使ってくれと言われたので国内線はゲート1と言いましてでゲート2がねこちらの国際線ターミナルということなので、まあ、ゲート2の国際線の検査のところにこれからね行こうと思います。はい、検査ね、終わって 制限エリア内の方に入ってきました制限エリア内はねお店がダイアリークイーンホットドッグこれですね制限エリア外にもありましたねあとは本屋さんがあったりこちらもありましたねハーブベーシックという形でこんなお店があります、はい、こっちがね多分免税店でこちらねお土産屋さんだと思いますけども、うん、こんな感じのねはいタイのお土産が あるような形ですね。なんか注目性みたいな感じのものもはい見受けられますね。こんな感じのものがあります。あとは右手側のこちらの方に行きますとマッサージ屋さんがはい一箇所ありますね。はい。で多分奥の方はこれラウンジですね。プライオリティパス使えるはいラウンジみたいです。 プライオリティのマークついてるんではい使いますねそしてこちらにお土産屋さんがありますねちなみにマッサージ屋さんはこんな感じのマッサージ屋さんですでこちらがタイランドイエスコーヒーって書いてありますねコーヒー屋さんみたいですでその隣がミニマーケットはいこれ見たことありますねお土産屋さんですねはいこんなのがありますでもうこちらがね搭乗ゲートのフロアになりまして まあ、こんなな感じではい搭乗ゲートになってますこちらにも免税店がありましてこれは先ほど紹介した、はい、免税店になりますねここが検査終わって出てきたところでずっとでここで搭乗ゲートのフロアに入るとでここが中心になってて左とそして右という形で搭乗ゲートが、はい、あるような形になってます で右手の方に行くとこちらにバーガーキングがありますでこの隣となんかお土産屋さんが、はい、こんな感じでありますねそしてこちらのミニマーケットの、はい、場所から。 搭乗ゲートの方に向かっていくとこちらにもね「大体」って書いてありますねこれもお土産屋さんんですねでここも何も顆筆系 な, んかけな、はい、お土産屋さんみたいな感じなものもありますで左手側の端の奥の方ですねはいコーヒー屋さんですね、はい、で右手側に行くとこちらはね、はい、免税店ですねタバコと、はい、書いてあるので免税店になりますそして ミニマーケットの隣が、イ航空のラウンジになってますねで、奥にトイレがあると、制限エリア内、国際線の方はまは、こんな感じで以上となります。 乗り継ぎで7時間ぐらい待機になります、はいはい、ゲート53番というところに出てきたんですけども、こっちかな、はい、行ってみましょう。行きのね空港から こちらのドンン空港に来た時はねここの乗り継ぎのねところのドンばン空港で入国審査やったんですけども今回はね帰りの便日本に行く便はねチェンマイ空港の方で出国審査やってきたので多分ここのねドンばン空港では多分そういうやつはやらないんじゃないかなとは思ってますけどあと荷物検査とかねもうすでに終わらせたのでここで乗り継ぎのチェックがあるみたいですね はいこっちはねもう到着ゲート行くところでちょうど別れ道になっててこの2人の女性の方が乗り継ぎの人のチェックをフライスルーのチェックをやってましたで私はねこちら乗り継ぎの人はこっち行ってねって言われたのでさらにねこちらに行こうと思いますはい CIQ のパッセンジャーがねやっとフライスルーの方はこちらに行けとやっと乗り継ぎのね国際線の制限エリア内の方に向かうための入り口が ここになるとはいそれではいこうと思いますはいフライスルーねやってきたんですけどもやっぱねここ乗り継ぎでもね検査ありましたね機内荷物の検査はね、えー、ちゃんとやってました福岡からこちらのバンコクドンムアン来た時はイミグレーションが追加されてプラス検査って形だったんですけど今回はやっぱりねチェンマイの方で出国審査やったのでこちら検査だけという、はい、形でした スカレーターね上がってきましたらね、まあ、こんな感じでゲートと回転をして、あ, あこちらはですね国内線の制限エリア内になってますね。私が福岡からこちらのドンブラン来た時に一番最初にご飯こちらでセブンイレブンで買ってはい食べたところですね。はいなのでここはねこちらが 国際線側の制限エリア内 で, でこの、ね、ガラス張りの壁の向こう側が国内線の制限エリア内ということでちょうどこの、ね、えガラスが区切りになっているような、はい、そういう作りになってますねはい国際線の制限エリア内入ってきました長時間の待ちですねフライトの時間まで。 それではねやっとね国際線の制限エリア内来たのでこちらのフロアを。 ご紹介していいこうかなと思いますはいまず1箇所目のご紹介となります VAT リファンド・フォー・ツーリスト・オフィスということでタイではね付加価税というものがこの VAT っていうので 7% 商品をタイ国内で消費するためにというところで、まあ、税金がかかると 7% がっていうものがですね実際にね外国人観光客がですね日本に戻る時にローフをね自分の国の方に戻す時にこの VAT7% っていうものがここで還付されるという手 手続きをね行う場所となります私使ったことはないんですけども v a t っていう 7% 税金でかかるよっていうのはしてたんですけどまあ、こういうね完付される場所もあるということなんですねはい v8 a 完付のお店から次は左手側こっちら免税店ですねコレクションポイントまあこういう免税店になりますそして免税店の隣はね検査場なのでお見せできないんですけどもこちらがはい こちらも免税店ですね化粧品の免税店ですそして化粧品の免税店の隣はラウンジですねプライオリティパス使えるところですねはいそして検査場の前を抜けてきましたら国内線のね寝静エリア内にもありましたこの建物ですでその隣はねまぁ、あ、こんな感じで免税店になりますねでこちらがジュエリー系の免税店 そして隣の方に行きますとこちらには洋服関連ですね、洋品店みたいな、あと靴屋さんですね、エレメント72という靴とか、あとは衣類ですね、はい、関連が売ってるお店ですね、でこちらに両替所が2軒ありまして、その隣に、はい、皆さんおなじみのミラクルラウンジになってます、でその隣が、ね、奈良屋ですね、タ、はい、イのお土産で買われてらっしゃる方が結構いる。 はい、奈良屋ですねでこちらにもね両替所が2つ3つありますね、はい、今やってるのはね真ん中と右側、はい、2か所しかやってない感じかなあクローズ」って書いてあるのでやってないですね両替所はねここに3箇所でミラクルラウンジがあってその隣に「 2箇所両替所があるとこんなな感じになってます両替所あるとねここで日本円両替するのもいいですしちょっとねタイパーツ欲しいなと思ったら逆にね日本円でタイパーツ買えばいいですしっていうことで国際線っていうことなので両替所制限エリア内にあるですね、まあ、国内線には両替所なかったですもんねで両替所からさらに先に進みますとこちらにスターバックスコーヒーおなじみのですねでその隣がタイレストランはい コーヒーと書いてあるはい、飲食店がありますまあ、こんな感じで、その隣がねワールドクラスタイティーというタイのお茶のお店ですねはい、まあデザートとかもはい、こんな感じで売ってますけどもこんなね、デザートが売ってるお店ですねはい、おお、ここねミシュランに認定されたお店なんですねはい、知らなかったそしてワールドクラスタイティーのはい ンチャっていうお店なのかの名前ちょっとよくわかんないんですけどでこちらにマクドナルドあとこちらにサブウェイですねあと奥にねプリプリっていうポテトとかあとお肉ハンバーガーとかアメリカン料理的なものですねはいそんなお店がこちらにありますなんか複合スペースみたいなはいそんなとこですねそしてタイティーのお店の隣がお土産屋さんですねはい なのがありますでその隣は薬局屋さんファーマーシーがあってでこちら側にはねデューティーフリーで免税店がありますで免税店を抜けていくとここで枝分かれの分かれ道みたいな感じになってましてでこの先はねもう店舗は全くないです搭乗ゲートがあるだけになってますね、はい、なののでこちらの 道の方をご紹介していいこうと思いますゲート21から26までの搭乗ゲートがあるところですねでまず1軒目にパンとかドリンクを売ってるコーヒー屋さんですかねはいでその隣がね出ました寿司屋さんですこんな感じでラーメンも売ってますねこんな感じでうわー食いていけど中で1セットで金額が144バーツですね したかんで600円ぐらいしますはい、めっちゃ高い<笑>で、寿司屋の隣がね、金丼ぶりこれスランナプーム国際空港にも確か金っていうお店ありましたよねはい、まあ、同じお店ですねどんぶり系のお店ですねこんな感じのはい、焼肉丼、牛丼かなはい。まあ、こんな感じの料理がありますで、その隣を行くと免税店がありまして今度逆側 でこちら行くとカフェ屋さんまあ、コーヒー店ですねでその隣がエクスプレスマッサージマッサージ屋さんがここにあるんですね国際線ではでさらに奥に行きますとここにはいサンドイッチとか、はい、売ってるお店ですねサンドイッチあとパンとか、はい、売ってるお店ですはいさらに奥に進みますとお土産屋さんがここにあるというかタッタクシーか はい、免税店でですね、はい、こういうところで乾物系とかあとはスナッククッキーとかそういうやつですねが置いてありますはい、さらに奥に進みますここにコーヒー屋さんですねホワイトコーヒーと、はい、で、ここにもスターバックスが あ, ありますでその隣にカフェ屋さんですねでその左隣にダイアリークイーンがありま す,、はい、りますはい、さらに奥に進みましょう はい、26ゲートのとこまで来ましたで右手側こちらに免税店が、はい、ありましてでここ26ゲートででこちらにも、はい、免税店がありますでその右側もね免税店ですね、はい、さらに奥にね、はい、進んでいきますとお行き止まりになったこの右手側こちらにも免税店ですねこんな感じでありましてでもうこの先はね 行き止まりと枝分かれしたところのもう一番奥のとこになりますね。で、ここに25番のゲートがあってはい。ここは終了となります。1点ね抜けてたのではい。 ちょっとこちらの方ままで戻ってきましたこちらにもねミラクルラウンジ階段登って上がねミラクルラウンジになってるところなんですけどこちらはね休業でやってないっすね休業なのか閉店させてしまったのかまあ看板残ってるんで休業じゃないかなーって感じがするんですけどもこちらのミラクルラウンジははいやってないこんな状況です。ちょっっとと思ったことが1個あるんですけど 国内線には、ね、セブンイレブンコンビニあるんですけど国際線にはコンビニないっすね通常ね飲食店だと金額高いのでセブンイレブンあるとね助かるんですよね安いからうん国際線だとしょうがないのかなちょっと分かんないですけど 福岡空港の方に帰国しましまたやっとね1日ぐらいかかりましたねチェンマイのねホテルを出てそして最終的に福岡の日本の方に帰ってくると丸1日かかりましたいやー疲れた今回の動画でですねチェンマイ空港の現状並びに乗り継ぎ先のねバンコクのドンバン空港の制限エリア内ご紹介したと思うんですけども今のね現状を お伝えいたたししました今回私が一番感じたことは喫煙者はねこのエアージャのフライスルーはきついと肌で感じましたまあタバコ吸われる方はですねこのフライスルーは使わないで乗り継ぎする空港の手前と乗り継ぎの空港からその次の空港に行くこの飛行機はね別の航空会社を使った方がねいいですねそれであればね乗り継ぎする空港の外にね出れてタバコ吸えますので喫煙者が丸一日タバコ吸えないっていうのはねいやーきついっすねうん それでは、ね、今回の動画は以上となります今回の動画はね参考になったと思いましたらグッドボタン、高評価それとチャンネル登録まだされてない方はですねチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれでは次回の動画でお会いしましょう See you next time バイバーイ